そういえばまた都内で貴金属店が襲われたでしょ多いね最近怖い。でもセーラー v が捕まえましたよ犯人何それ知らないんですかセーラー v は今巷を賑わせているセーラー服姿の正義の味方実は警視庁の特別捜査官って噂もあるんですようんそんなのが現れたのでもわかるな 宝石店とかおっちゃうきもち宝石って綺麗だもんねキラッキラしてうんうんなるちゃんちでっかい宝石店だよね<笑>実はね昨日から大バーゲン私たちにも買えるやつとかあるわよ嘘